ライブ配信やりたいけどスマホスタンドがない照明もないそんな方にピンポイントでおすすめできる3つの機能が備わったライブスタンドご紹介します今日から YouTube 自身映画道を歩み続け早1恵をつけあの日一つの決断をしたそれは自分自身が表舞台に飛び出すことだったこの記録は人生をかけた熱い熱い挑戦ださあ準備はいいか監督お前の底力見せてみろよ本番いきます よーい。カメラオケイ、音 o ケイ、役所オケイ、よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。今回、自腹企画となっております。こちら、ビゾンの、でーん。こんな感じの商品でございまーす。ビゾン 3-in-1 タブレット。携帯電話、デスクトップスタンド。自撮り、ライブスタンド。生放送やメイク動画、ライブ配信などで最適なスタンドを紹介したいと思います。 商品がデススクトップセーーフィーライブスタンド LP4P ダンド lp p 4ダきますこちらの動画で紹介しています。さらりさらりこのような形で入っておりました。こちら、なんでしょう。取扱説明書でございますね。これに入ると保証が延長されるというカードですね。商品情報。ビジョンさんから出ていました商品ですね。ビジョンさん、案件動画お待ちします。あ、そ う, そうそう。本当はこれ欲しかったんですけども、ちょっとお金がなくて、パーツが入ってますね。このような形で、こちらがリングライトですね。小さい えっとアームスタンドかかな結構重たい2層に分かれこちらさらに下にもあるポールなんか調整するやつかとこっちがスマホスタンドこっちがタブレットですねこいつが重たかったんでねお重たい危ないね組み立てていきたいと思います1個ずつ出していきましょうかこちらの丸いスタンドかなり重たいです下はツルツルですね上のここのこ部分が こういういッション的なこですねこちらが小さいのがスマホスタンドでこちらがタブレットスタンドとなっておりますこんな感じではい伸ばすことができますそしてこちらタブレットはいめっちゃ伸びる2つ入っておりますこちらがですねおそらくあのさっきの丸いねキエンザーみたいなやつの下にボーン 支柱ですねおそらくその上にこう乗せてそれでタブレットのあこれをつけれるさらにここにこう入れてこちらですねはいもう説明書見なくても大体わかるよこちらがリングライトでございます パーツがこちら入っておりました。まずは、この重たいこれと、このネジと、こいつを使って、まず下に置きます。そして、この太いところを、これに回していきます。これを差し込んで、くるくる回していけば、火を起こしてるのではありませんよ。ある程度まで回しましたら、あとはこちらのがっちりと OK です。きました。めちゃくちゃ重たい凶器です。続きまして、ここを、 回すことで、おー お, ーおー、これが最大までありました。これくらいでございます。やべえ最強に今日。こちらのパーツこんな感じになっております。これを、えー、セットします。はい、そ、はい、してこの下にこっちか。こいつをね、なんか寒い音する。<笑>はい、オッケーです。パーツに入っていたこいつですね。こいつをここに穴がありますので回していきます。 例えばこの辺に固定したいなと思ったらここで回せば止まるおお先にリングライトいきます USB 給電となっておりますこのパーツ分解して先にこいつを挟みここにチュッとしてここを回します、うん はい。残っているネジが、ネジ裏を、ここで、ちっちゃいまた六角レンチを使って、締めていきます。閉まりました。続きまして、その二つとなっております。とりあえず、でかい方をこちらにつけたいと思います。同じくこちらも外して、中に通してからの、この丸い部分、収まりますので、がっちり。あ、なんかミスにつしていて、大丈夫大丈夫ラスト、ちっちゃいやつですね。同じく、こ通して、 通せば完成でございます。ライブスタンド。スマートフォンつけてみたいと思います。まあタブレット持ってないんですけども、キンドルですね。使わせていただきたいと思います。はい。おお。めちゃくちゃいいじゃないですかこれ。ちなみにパターンがいろいろありまして組み替えることができます。股関節や股関節じゃなえっと関節が硬かったら中に入っているやつでこう締めることによって感度が調整できるというわけですね。はいということで、ね、組み立てはだいたい 分分から15分ぐらぐい早ければ5分ぐらいで組み立てられると思いますまずこの商品なんですけどもスマホタブレットを固定できるフォルダが2つついておりますそして照明機材リングライトがこちらも同じく初めからきついなきついなと思ったらこいつのね六角レンチをちょっと下げる よしよし、はい、はいはいはい。リングライトも初めから装備しております。YouTube 撮影や TikTok、オンライン会議、ビデオ録画など、日常生活で使うことで、とても便利な商品となっております。ライブやる方はですね、三脚とか照明とか、まあまあ高いんですけども、シンプルな構成となりますが、こちら1本でかなり現場でできる商品となっております。 特徴を大きく分けて二つ紹介していきたいと思います。一つは様々な組み合わせに対応。二つ目が丈夫で高品しておしゃれというわけでですね、早速深掘りしていきたいと思います。まず一つ目なんですけども、様々な組み合わせに対応というわけです。この三つのアダプター、自由自在に切り替えることができます。裏側を見ていただきたいのですが、この上にライトスタンドをやっておりますが、このパーツをですね、例えばこれをこっちに行ったり、このタブレットを上に置いて照明を右に移動したりすることができます。この画像にあると、いろんな自分に合わせた好み の配置に切り替えることができますこういう感じで動かすことが簡単にできますこんな感じでございます重さも20回ぐらいは軽く上げることができる重さとなっておりますがまあ重いですねすっきりした外観と機能性汎用性を兼ね備えたスタンドとなっております続きまして2つ目丈夫な素材高品質ファッショナブルなスタンドというわけでですねこの支柱、まあ、これが1いですこれくらいの太さですね いい感じの太さですこうやって動く場合はここの金具を締めることで全く動かなくなります撮影途中に倒れるということはほぼないですいや絶対ないねアームのシャフトは高品質ですアルミニウム合金に作られ改良された第2世代ヒンジ機構と組み合わされ安定感が抜群となっておりますちょっとやそっとじゃへこかりません多分これ外撮影でも全然風で倒れるとかは 100% ないと思います はい。続きまして、スマホスタンドを見ていきたいと思いますえ。まずですね、ホルダー、切り替える、こうね、もちろん簡単に、くるっと横画面にすることもできし、縦画面にすることもできますし、あと、こっち見てたら、こっち側にね、こういう風にする、下向きもすることが、おーっとできます。最大はこれくらいのサイズ、挟めることができます。簡単です。こちらがスマホスタンドですね。3.5 から挟み込むことができまして、ホルダーは360度回転することができます。こんな感じで、グワング グワングワングワン行きますね。こっちも同じくグワングワングワングワン行きます。そしてなんと嬉しいことにですね、ここなんですけどもこの空洞の穴こちらはついていないのですが、スマホをつけたとしてこちらにですね充電器を差し込むことができます。ね以前やった安全動画のマグネットケーブルなんですけども。 せっなはい。充電をしながら配信することができます。ただ、こちらの横だったら、もう干渉することがないから、ここね、つけることができます。いいねー。というスマホスタンドとなっております。3つ目がですね、ポールスタンドについて。こちらですね、0から83センチというわけで、そ今、地面に置きますね。一番長くします。こんな感じですね。今、下にこう、ライブスタンドありまして、こう上がりますね。今、現在監督なんですが、こちらのですね、デスクに先ほどですね、載せまして、ちょうどいい高さに、こういった形で。 で、この高さが88センチ前というわけですね。デスクの上に乗せておいて、あとはこれを下までつけると、目の高さのもジャストフィットしますので、かなりいいと思います。調整することによって、首、肩、背中ですね、優しい商品となっております。はい。ちなみになんですけども、ライブ配信以外にも、料理のチュートリアル動画、オーバーヘッドモールというものがありまして、よくですね、料理動画ですね、ここからトップとり下のね、食ってる様子を見せれる。今のところに関しては最大で斜めだけども、このパーツを入れ替えることで、こいつを こ, こういう感じで、ね、ザ下までいけるのでめちゃくちゃいいですねでその時に靴が使えないのでここの横からね後編をうふたりとかねはい品種の輪っかになるかと思いますこいつ挟んでからのパチンとこうねリングライトはこっちにつけるちょうどいいや今ねこの撮影側だとにですね食べるああいい匂いするいい匂いするめっちゃ食いてこちら唐揚げポテト 20% 引き逆にしてでこういうふうにしてでここですね使っます おーやべやべえああおいしそ垂直なこんな感じがこんな感じ が, こ, 感じがこういう感じで取ることもできますで照明をこうやって変えることによってクールウォーム普通クールはい、はいというわけでこんな感じです早く食べたいはい して気になるリングライト。監督、実はこのリングライト、購入すの初めてでございます。楽しみなんですが、どんな感じに映るのかな今、ちなみに撮影環境としては、こっちとこっちにですね、2つ照明を炊いております。ケーブルどれくらいまで伸びるのかな長さは、あー、このサイズは2メートルだね。届くかなギリギ リ, リ, リ届くね。はい、というわけでですね、点灯式やっていきたいと思います。で、こちら。電源のオンオフ。この多分一番下ですね。はい、行きます。スイッチ、オン。はい。おお。 あ、いい感じですね。こんな感じで明るさを変えることができるんですが、プラスとマイナスがありますので、そんなに眩しくはないですね。これが最小で、これがマックス。で、マックスの状態でリピート機能みたいに押すと、どなるはい。おお、あったかい。オレンジっぽい色ですねえ。3パターンありますね。手元のスイッチで明るさと色温度を調整することができます。色温度に関しては、3200から6500まで。明るさに関しては、これがコールド、冷たい。フォーム、あったかい。ナチュラル。 ボタンなので今どのレベルか分かりませんが商品説明を見ますと10レベルまで光源を好みの明るさに切り替えることができます左右には動かせませんが上下だったり手前に前に持ってきたり後ろ後ろ最高の後ろこうかなこうかなはいこんな感じですねまたこう折り た, たんでこんな感じでよくあるここにスマートフォンを置いてっていうタイプではありませんがこの3つの機能を使うことによって幅が広がるかと思います リングライトを使うと目の中に青い丸がつくというついてますかこれ眼鏡だからわかんないかどうぞどうぞど う, どうというわけでですねカートなんですが5月からですねライブ配信をするというわけで配信用にライブスタンドを購入しましたおそらく大活躍しますねライブ配信をするときに iPhone で配信をしつつリングライトで正面からの明るさそしてこのタブレットで何か検索こうやってね探したりとかする この台本いいな。このカメラの後ろとかにこれ台本を置いといたら、これ、パンペ代わりに使うかもしれません、今後。欲を言えばね、カラオケ配信とかもしたいんで、こうなんかガッチンついてきて、マイクとかあったりとか。ちなみにピザのさんはこういうね、本を立てる商品ですとか、料理動画で単体をできる、こういうスタンドも販売しております。電源のオンオフのスピードもですね、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、早い、です。ほぼリアはい、 はい。というわけでですね、既存 3-in-1、セルフ、スマホタブレット、ライブスタンドご紹介させていただきました。このチャンネルではですね、監督はこの商品がいいなと思ってたものですとか、あとアニオタグッズですとか、本当に皆さんにおすすめしたい商品のみを厳選して紹介しているチャンネルとなっております。興味がある方はね、ぜひチャンネル登録をポチッと押して、次の動画をお楽しみください。ではまた次の動画で会いましょう。これダーン。えー、ということでですね、自動自動、絶妙なライフスタフちょっと。 ッッあっおっとわっおっとおっと締めることであざっざっ挟み込むこと挟み込むことライブスタート最高お